皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月14日、お宝の写真が更新されたということで、お手紙が来ていました。早速行ってみましょう。このお宝の写真については、冒険者の間で主流になっている遊び方がありまして、それに対して思うところもあるのですが、それについてはツイッターの方で垂れ流しましたので、この動画では省略します。 今回の持ち寄り報酬はこんな感じでした。それなりの臨時収入ですね。というわけで、いよいよあれを買います。あれというのは、ちょうどいいお値段まで下がってきた悪人の新域印象です。65万ゴールドまで下がってきましたので、そろそろ買い時ってやつですね。チームメンバーの人たちも、今回のお宝の写真の臨時収入で買っていました。お手柔らかに。